はい、皆さんこんにちは。バーナブでございます。いやー、今日はですね。大変な方に来ていただいてしまいました。<笑>もうね。今のいやいやで声分かったと思うんですけれども、youtube のラングラーといえばこの方ご紹介いたします。ベイビーライフのりょうさんでございます。よろしくお願いします。わざわざ来ていやいやとんでもないです。いや 本物やいやいやいや僕からしても本物やですよ<笑>なんか YouTube ってそういうところありますよ ね, すねなんかテレビで見てるのみたいな感じのイメージなんで、うん、もうこっちからしたらもう芸能人いいいやいやいやそんなことないすよのノリですよもうねウェイビーライフのりょうさんにはラングラーを購入する前からもうずっと参考にさせていただ い, しい今日はこの対談がね見事に 形になってめちゃくちゃ良かったっす。い や, い や, い や, いや僕もやっぱりその映像にこだわって撮影とかやってるんですけど、やっぱバーナム様は本当にプロの方なんで、いやいやそのお会いしたいなと思ってて、いつも参考にさせていただいてます。いやいやいやとんでもないです。特に失敗談。<笑>前切り抜きやっていただきましたもんね。そうなんですよ。あのこちらのねダッシュバーね、ダッシュバー ね,、うん、バーね本当にね、しかもやりそうだからねあれ。 ネジが届かな い, っていそうあれやっぱり出回ってなくて取りかあの付け方が、ね、そうアメリカインテークさんってよくあげてらっしゃるんですけどそれだけあげてなくて最初届いた時これどうやってやるんだみたいな説明書とかねないすよ全くないしない、うん、棒だけそう棒となんか横の金具だけみたいな<笑>でもアメリカの商品って結構な勢いで説明書ついてないっすよ、ね、ないっすね段ボールに直で入ってるみたいな感じですマジであれはね だから取り付け動画がいかに重要かっていうのが本当そうっす、ね、アメリカインテークさん、大体いい取り付け動画ね、うんあるんですよ、出してくれてますけど、た、う、ぶん多分ね、あのダッシュバー簡単すぎて、うんそ、出すまでもないっていう判断だったん、ね、いや僕は、本当、車、納車するまで工具とかも触ったことなかったですし、本当、ど素人なんで、あれだけでもちょっと手こずりましたね。<笑> いや自分もですよそもそも車のパーツ外すのだけで大ビビリでしたからいや本当そうっすよあれ結構バコって外すの勇気いるじゃないですか、うん、勇気いますねラングラーってどっちかって言ったらミニ四駆的要素あるじゃないですかそうですねおもちゃに近いですよねもう大人のこういじる大人になったらレワンレベル上がった高いのパーツいやゼロ二個ぐらい三個ぐらい違うじゃないですか<笑> い, <笑><笑>いやもう一個の趣味ですよねやっぱり りょうさんだって趣味多いじゃないですか本当に多くて困ってるんですよ車でしょ車カメラカメラでしょキャンプキャンプでしょサーフィン<笑>もう時間がないんですよね本当しかもさサーフィンはま あ, まあいいとしてその他3つ全部超お金かかるやつじゃないです超お金かかりますね<笑>もう追いつかないですなので<笑><笑>なのでちょっとその自分の好きなことでお金稼げないかなってので、まあ、本気でやり始めたっていうのもありますその動画がもともと好きだったんで 稼いでますか。いやまだまだですよ。<笑>本当まあまだまだでも僕も今ありがたいこと二千五百人ぐらいの方がはい登録してくださってるんですけど、やっぱりもっといかないと。すごいな、ね。もう桁が違うない。いやいやいやいや。本当に運が良かったと思います。僕は。千人って想像がつかないですもん。いやいやい や, いや。本当あの僕納車動画が本当にバズっ。 で今十三万回撮影今撮影時はそんくらい行ってるんですけど十三万人それってあの一ヶ月で八百人か九百人ぐらい増えたんですよその一本でうわすごいでそれがあってなので本当運が良かったなって感じですあれだってもうねサムネがいいですもんいや本当でもそのままなんですよね本当昔から乗りたくて夢が叶って もともとラングラー納車したら動画撮ろうと思っててで納車の時からあのデルキンの車載マウントを買ってて納車の時にも持ってったんですよ、撮る前提で。わくわくですよ、ね、わくわくで、もう、<笑>でなんかその納車の時に、うん、これ、本当に俺のって何回も言ってたんですけど、本当にそんな感覚で、コメント欄でお前言い過ぎだろって来てたんですけど、まず最初、信じられないですよねいや、本当に、これ、僕のなのかなって。あとはもう なこう例えようもないワクワクが襲ってきますよね、うん、いやもう運転数が楽しすぎちゃってわ<笑>かるもうずっともうその日一日拾ってましたねいやそうですよね、はい、いや本当ねあの動画から自分もラングラーに思いを馳せるようになってああ本当ですか嬉しいあの嬉しさが伝わってくるんですよそうなんかもう本当にそれ嬉しかったんで<笑><笑>なんかもう これで動画でラングラー、ラングラー買ってからラングラーのほとんど動画しかほとんど出なくなっています。やそうですね。なんか今までのあのライフブログみたいなですか<笑>一転してそうですね。<笑>昔は僕と娘とイブの物語っていう、ね、チャンネル名とても本ワカした感じだったんですよ。なんですけどやっぱりこう YouTube ってその特質的というかこう一個のチャンネル一ジャンルっていうのが結構まあレギュラーじゃないですか。 って考えたときにやっぱり皆さんがそっちを興味持ってくださってるんでやっぱそっちに行こうかなっていうで、まああので、ね、ラングラーって書くとねあの数字伸びちゃうんですよいや<笑>ラングラーはそのやっぱファンの熱量がやっぱ高いのでそうっす、ね、なんかね本当にねサムネイルにねラングラーって書くと書かないだけでねこうも再生数違うのかっていうあそうですね 自分も試しに全然ラングラーと関係ない工具の話をしてみたんですけど、うんうん、見てみてください<笑>あの数字の差いやいやいやいや桁が違う検索 の, し, あのしてる数も違うんでしょう ね, ね、うん、80再生とかですよ工具いやでも最初でもそうじゃないですかやっぱり確かにあの80再生でも嬉しいです 嬉しいですよね。僕も本当始めた時って20、30とかだったんで。あ、そうなんですか。はい、そうなんですか。でも一番最初の方とか本当そんな感じでしたね。見てるのうちの家族と友達だけみたいな。いやなんかちょっと安心した。いやいやいやいや。もう千人クラスの YouTuber さんも最初は20歳生とかなんですね。いやあ他のラングラーの y o u t u b e の方とかともよくコラボさせてもらうんですけど、だいたい千人行くのにみんな1年ぐらいかかったって言ってますね。 なので本当僕はラッキーだったって感じです運が良かったって感じですこの場でちょっとあのご報告をさせていただきたいんですけどもちょうど昨日ですねなんとですねチャンネル登録者数が100人を突破しましたありがとうございますありがとうございます嬉しいですよねめちゃくちゃ嬉しいですねスクショしましたもんた100人いった時とかも 1,000 人行ったときとかもめっちゃスクショしましたね。なんかね、うん、その100人行った記念でやろうと思ってたらもう行っちゃったんで、はいはい、あのこの場をお借りして視聴者の皆様には御礼を申し上げたいと思うんですけれどもちょうどうさんとあのコラボしたいですってあの、ね、やり取りしました。 もうなんか涼さんがやっているプレゼント企画とかやりたいんですけど。いや面白いですよ。やっぱその YouTube とかの良さってそのユーザーの方とコミュニケーションできるのがやっぱり一つの良さだと思うので、うん、コミュニケーション僕大事にしてますね。でもなんかコメントあんまりもらえないんですけど、コツとかないですか。どうなんですかね。でも徐々に増えてくると思います。なんか僕もずっとコメントくれてる人もいるし、あの新しくコメントしてくれる人もいるしで。 本当、出すものによってコメントしてくれる人が結構変わったりとか全部にコメントしてくれる人もいるしっていうのでやっぱ継続かなっていう感じがします、ねなるほどはい、継続です<笑>最新の動画でね、うん、あのボンネットと前の窓開けて抜直配線やる動画で、はいはいはい、あ、コメント来てると思って見たら、はい、あの AAC じゃなくて ACC ですっていう<笑>すいません、本当<笑>ツッコミですね<笑>僕もよくまあ。 言われること怒られるっていうかあるんですけど、うん、なんかお前そんなのも知らねえであげてんじゃねえよみたいなこともたまに言われるんですよあなるほどねたまに言われるんですけどで僕はちょっと考え方が違ってなんか分かんないのは分かんないって聞いちゃっていいと思ってて、うん、いや本当そうだと思うん で, す、ね、でそこでコミュニケーションとって教えてもらって一緒に成長できるみたいなスタイルがいいかなと思っててまさしく本当にだって私がね 一番うさんの動画で参考になったのは間違っったとこころですすすああそそうすねね僕そこれ出しちゃってますから、ね、<笑>失敗談ってやっぱりテレビじゃできないじゃないですか、うんはいはい、テレビだとちゃんと正解を民放でみんな全国の皆さんに、ね、伝えないといけないんですけど、はい、YouTube って唯一失敗できるっていうところが、うん、いいところだと思っているんですよ ね, そうっすね。それを参考にできるから、うん、いいと思うんですけどね。ははい、はい、はいい つけられなくてもいいだって自分の車で失敗してごらんなさいよ<笑>あれここ両面テープ<笑>これさ一回<笑>合わせるときにそうどれだけ粘着力が粘着力が強いってあの動画見ないと分かんないですよ、うん、だから先に涼さんが失敗してくれたおかげでわれわれも実際つけるときに<笑>あこれ粘着力が半端ないから気をつけてつけようってなれるああそうっすね まあ、僕は本当大雑把なんで<笑>みんななんかこうちゃんと場所決めとかやってやるじゃないですか。<笑>うんうん、あやべっ<笑><笑>そ う, そ う, そう後からつかないじゃんみたいなねそ う, そうなんですよいやあれが YouTube の良さだと思うので、うん、私もこれから大失敗を犯すしあの ACC もろくに言えないあのラングラーの初心者乗りなんですけど。 あの生温かい目で見守っておいてください、<笑>超間違えるし、いや本当、でもこの YouTube やってるおかげで、半年でだいぶ知識つきましたね、でも、まだまだですけど、つきましたね、でも、であのラングラーの YouTuber さんって、まあ、数えるぐらいしかいないじゃないですか、すね、少ないですよね、多分もうほとんどの方、コラボされたと思うんですけど、いやいやいや<笑>いや、でも、なんですかね、本当、最近増えてきましたね。 あ増えてきためちゃくちゃ増えてきましたすれ違うだけで、うん、あそうそう<笑><笑>あラングラーいたみたいな、はいはいはいはい、<笑>高速乗ってたら、はい、ツードアのラングラーの人がいて、はい、で、しばらく並走してたんですよでしばらく並走しててチラッと見たら目合いました合、ね、う<笑><笑>よね<笑>ありますねなんかか駐車ししてる時時もこの間ねね温泉ほったらかし、ね、行ったら行に 隣に止まってたんですよ、てか、はいはい、2台止まってたんですよ。はいはいはい、JK と JL があって、真ん中に入ってたんですよ、はいはいはい。もうこれ止めろって言ってるようなもんじゃん間<笑>にもう迷わず真ん中に入りました、ね、<笑>でもなんか仲間意識やっぱ強いですよね。なんかねなんかなんかい、なんかいると嬉しいですもんね。嬉しいですね。 いろいろやり取りしてるとこんだけつながり感がある車ってあんまないらしいですね、そうなんだ本当に FJ とかかっこいい車いっぱいあるじゃないですか、そのトータルのとかららら、うん、よ乗ってた人も そ, このそれ乗ってた時はそういうコミュニティなかったんですけどラングラン乗ってからやっぱりすごい知り合い増え た, っったんですそうなんでなん、だろうね多分やっぱそのみんなおのおのの発さもあるじゃないですか、はい、なんか世界に一台の車ばっかだと思うんですよ、みんな。 いろろいいカスタムやってていじりやすいからいいじりやすいしパーツもいっぱい出てるしなるほど、ね、だからみんな語りたいですよね<笑>多分あって俺こんな感じにしたよみたいな止まんなくなるよねそうなんですよしかもそれ聞いてて嫌じゃないしねいやもう聞きたいですよねこれやりましたーってえってなるよねありますね本当そう思いますだからそれがあって多分こう横のつながりが強いのかなって思ってます 詳しいラングラーのうさんのラングラーはう、まあ、さんのチャンネルを見ていただければもうんですけどいやいやいやこれからこの今ラングラーも結構いろいろねいじってってますけど、うん、今後はあのどんな感じでそうっすね、えっと、まずやりたいのはタイヤホイール変えて結構ごつくなったんでサイドステップが、まあ、ノーマルのままなんで。うん ちょっとこのタイヤホイールに合うようなサイドステップについにい結構僕ラングラーの正面というよりか横面が結構好きで、ね、そうだよねそう な, んですよなのでここのサイドステップを変えると一気にイメージ変わるなって思ってて確かにそうだよねサハラだとさ余計ボディが全部あの光沢があるから、ねうん、横からのシーンだとこのマットなサイドステップが。 少し、ね、目立っちゃいますよね。目立ちますねなので今ラゲットリッチのサイドステップが結構こうなんですかバーのやつで黒いやつ で, 黒いやつですごいかっこいいんですけどそれに変えたいなーって今思ってますね。あいいですねはい、逆に自分はね純正に戻した純正っていうかこのウィリスはもともとロックレールっていうもう本当に何サイドステップがない状態。うん のやつが限定でついてたんですよ、限定っていうか、あのルビコンのやつだっけ、ねはい。ルビコンのやつがわざわざついてたの、外して。あの女性が乗り降りできないから、純正のサイドステップをつけるっていう。謎の純正戻しをしたんですけど、安かったんでしたっけ。あのね、メルカリで純正パーツがアホみたいに安いんですよ。なんかみんなやっぱ純正取ってつけるじゃないですか、納車の時点で。納車同時で。 だからもう本当しかもあのサイドステップこれ言っちゃうとみんなサイドステッのメルカリで買われちゃうからどうしようかな<笑>流通量がうもうでも言っちゃったからいいか、うん、もう2万円とかで売ってるんですようんまあいらなくなりますからねいらなくなるも、うんぶっちゃけあれ部屋に置いてあったらこれ遠くから見てるからそうでもないように見えますけど近くで見たらかなりでかいですよねでかいですよ部屋に置いておくのが邪魔なんですよ、うん、逆に棚みたいな金額で あのの譲ってくれるのでしかもさあのこれでっかいのだと送料とか高いから取りに行く人だけですと言われるんですけど、うん、もうラングルーン乗りとしてはもうむしろ車運転したいから、はい、取りに行きたいそうですね埼玉ままで取りに行ってきましたああそうなんですか、はい、でも近場でよかったですねでほら取りに行くと何がいいことあるかというと、うん、あの相手方の車が見れるああそうですねそこでもありますよねすっっげーいじってたも すすすごい車すごいい車ですからねラジコンかっていうぐらいこう車体上がってて、うんはいはいはい、ミスドみたいなタイヤが<笑><笑> ミ, ス<ド><笑>ミスドみたいなタイヤこういうやつさが<笑>ブーンってついてて<笑>いやすげえそりゃあサイドステップ浮くわっていう、うん、いやみんな多分行き着く先は3537のタイヤ。 えりょうさんも行っちゃいますねいやあ、僕は本当そこ最終形態ですね最終リフトアップはやっぱ金銭的にも相当かかるんで<笑>あのー、いろいろ全部やってちょっと物足んないなってなったらやるかもしれないですけどでもまあお金がかかるん で, そうですよ、ねうん、燃費的にもね燃費もありますしあとその商業施設とかやっぱ高さが ルフラックとととかかけらななくっっちゃったりとかもすると思うんで確かに 2. 何メートルって多いですよね多いんでそうなってくると僕のライフスタイルだともしかしたら合わないかもなってのはありますねラングラーは純正で1 8 0ンチありますからねありますからね<笑> 2.3 メートルとかも一瞬で終わるっていう、うんまあ、結構2インチアップぐらいだったらリーダーもあの車検も取るらしいんですけど、うん、ただ高さ出ちゃうと本当 うん、通れないととところとかあると思 う, ん で, ああう で,、ねはい、でも比較的ジープ世田谷の人はそこら辺寛大で車検通れば入庫していいよっていう、うん、ディーラーによってはねちょっといじっただけでもうありますありますダメっすって言われるところが結構ある、ね、ありますよ僕285なんですけどタイヤが、はい、僕のディーラーは全然 OK ですよって感じなんですけど。 友人のディーラーは、あこれははみ体ですねって出 て, 出てないんですよ、<笑>ほぼ。ほぼもう、マジで出てないんですけど、うん、ディーラーによってはそうやって言うところもあるらしいですたまに295とか入ってる人います、295だと、まあ、あのつけなきゃいけないですけど、は, い は, いはい、はみ体対策で。はいはい、でも、全然285が OK なんですけど、あの言われるところもあるみたいですね。 ディーラーによって様々ですけど、ラングラーはいじり倒したい車なんで。いやー、やりたくなっちゃうんですよね。これからもね。で、うちのチャンネルはどっちかって言ったらあのラングラーチャンネルじゃないってずっと言ってるんですけど、まだ、はいはい、ラングラーの動画しかまだ出せてない<笑>ないんだけど、あのラングラーチャンネルじゃないんですが、せっかくあるのであのラングラーをこれから持っている 持つ人もしくはラングラン持ってる人も参考になればいいかなって思ってちょっとずつ取り付け動画出してるんですが、うん、あのこれからも参考にしていただければと思いますやっぱ一番見たいですからね視聴者さんもそこの失敗談とか参考にしたいと思うんで、うん、う参考にしたいと思う、うん、でりょうさんと一緒でキャンプ動画とかも上げていきますそうですね 僕はそのラングラーに絞らないためにベイビーライフっていうライフ、はいはいはいはい、ライフスタイルを上げていくぞっていう意思でああいうチャンネル名にして、はいはい、だからこれから多分またご一緒できる機会があれば嬉しいんですけどぜひぜひ、いやもう今日ちょっとあの機材がすごすぎてちょっと緊張しちゃってるんですけど本当にいろいろ教えてもらいたくて動画編でねぜひちょっといろいろ教えてもらいたいです。 あのもうここら辺はね動画好きな人じゃないとあのマニアックすぎてちょっと引くレベルなんで、うんそうすね、僕のチャンネルでも一<笑>回カメラのこと出したら全然伸びないってい<笑><笑><笑><笑>そりゃそうだよね、まあ、あったんでかわいいワンちゃんもいるしいそうですね最初に犬のチャンネルで始めたんで、ね、お子様もかわいいしいやいやいやもうみんなに見てもらったらみんながハッピーになれるコンテンツうさんいっぱい持ってるから。 いやいやいや、僕そうですね、まあでも視聴者さんは結構男性でもう九割。なので、<笑>ですあの<笑>女性が一割しかないんで。でも一割いるんだ。一割います。え、十パーぐらい。十パーいます。一応。そうです。一応いるんですよ。めっちゃいいやん。なんか最近上がってきました。それより王さんがイケメンだから。い や, いやいやいや、それ絶対ないですけど。最初九十五パーとか九十八ぐらいだったんですよ、男性が。最近なんかどんどん女性がちょっと。 テンパーぐらいになりましたねうち今女性率 1% ですからね<笑><笑>ほぼいない<笑>いない<笑><笑>たまに見に来たかなぐらい逆にその 1% の人なんで見てるのかねよくわからない<笑>、うん、いやもうラングラー女子っていう人もいますからね<笑> あ, あそっかそっか、は い, いますよ、ね、ジャンド的に、はい、ヤンチャンネルさんとか、ね、ヤンチャンネルさんとかあと好奇心チャンネルさんとか<笑>ラングラーかっこいい、はい、だからラングラーのかっこいい映像を見たいっていうニーズがあると思うんですよそ、ね、それで僕はそのザ・ラングラーっていう ラングラーのかっこいいところだけを撮ったシネマティック作品を月1回上げてるんですけど。はい、これを今回バーナムさんのお力を借りて。これからね、ちょっと取りにこの後行きたいなと思ってるんですけど、はい。いや、もうめちゃくちゃ楽しみで。もう、いやいやそんな大したあれはもう、ね。い や, い, やいや、いや、いや、いや。いや、ぜひよろしくお願いします。じゃ、そのね、かっこいい動画は、ええー、りょうさんのチャンネル見ていただいて。 りょうさんの方でもまた別の角度から撮った対談も出ると思いますのでそうですねはい<音声>、えー。これからも一緒にキャンプしたりとかいろんなシーンでりょうさんとお会いできる機会があるかもしれな い, でいぜひお願いしま す,、はい、しますこれからもどうぞよろしくお願いしますではね、あのー、また引き続きバーナムチャンネルとウェイビーライフさんよろしくお願いいたしま す, しお願いしますではまたありがとうございます